たまみ込み大病にかかってしまったヒルマがですね、今日はたまみ込み動画ということでちょっとやってみたいと思います。ミキは一通り曲げた感じ。あ、面白いじゃないですか、ミキ。おお。ここも面白いし、こっちも面白い。おお。これ多分、あの視聴者の人わかんないと思うんですけど、うん、あのビスケット折りばみたいになってますよ。ビスケット折りば。あの漫画漫画のキャラクターなんですけど。<笑>あ、そうですか。はい。こんな感じ。うん、反対もいい。 こことかね、シャレにしたら。そうそうそうそうそう。うさそう。いいじゃないですか。いいじゃないですか。はい、なんか面白い形ができましたね。うん あ, とねうん、あとは枝ですよね。うん、枝はどうしまするかな。これをだから、と、どっちに持ってくるかですね<笑>、うん。これ正面どっちにするかによって。確かに。うんうで。でもさっきの車輪の方がいいんじゃないですか。 そっちそしたらとりあえずこれはこの辺にぎゅーっとたたみ込んでこの辺にこう入るような感じでやってみましょうか、はい、頭はどれなんだろうな頭はまあとりあえずこれで作りたいんですよさっき言った圏外に逃げない泳ぎを作りたいんで頭を差し枝にするみたいなああそうですでもねこれが結構いい 枝になってるんですよねいいあ。失礼しました。いやいやい や, <笑>いやいやいや、そうすると、うん、まあ、確かにこっちの流れでもいいかなって気がしますね。うん、少しね。あでもこっちも面白いなあ。でもやっぱここかな。うん、ここ良くなりそうですね。そ う, す, そ う, す, そうするとちょっとここのね、いい車輪を切るようになるかもしれないんですけど、はい、これを下ろして下ろしてぐっと入れて出すような感じ、うんなるほど。はい、ちょっとやっていきたいと思います。ここはじっくりご覧ください。 <笑><笑>よくわかんない。け<笑>今まで見てないのかって。<笑>そうですね、これで。この先、こっちを折るんで、この辺で曲げておきますね。はい、こっちに、まっ。これを、そうですね、これを下の方に。 上げてもいいかもしれない。上げて、ここも畳み込む。あれを確認しながら。もう百八十度上まで持っていっちゃいました一回、はい。こいつはもう裏枝。はい、この一番下のやつは裏枝、はい。裏枝に持っていきます。面白いなこれ。面白いですよねー。不織布になりますよねーに癖になる。全く違う形が出てきて、そうそうそうそう。それをどうやって 形にしようかなっていうのをうん、うん、考えられるっていう、ね。そうなんですよね。結構どんな素材でもできるし。で、重視、まあ、安いですしね、うん、素材が。心拍だから、ほぼ巻かれることないだろう、うん。そうですね。たまりますよ。たまりますよね。それで、えー、これのイケボがないんだよな。それで、やっぱり元から。極上、こっちに。これぐらい、ちょっと、ぎゅーっと。っと、こっちの流れで作って。 それでもやっぱり小さく作りたいんでここたたみ込んだんです相当、はい、で今度これなんですけどこれよりもさらにたたみ込まなきゃいけないそう で, す、ねうん、でこの辺の上に持ってくるんで邪魔にならないようにですねそれをたたみ込んでいくんで、えー、これも結構勝負になりますんで、はい、この辺でまずここですねここここのところ、はい、ここがもう一発目でまず曲げていかないといけない 向けてるけど大丈夫ですね。これぐらいは減っちゃらだってことですね。それで、この枝のところを起点に外に出る。多分動いちゃうんで、こって終わります。うん、ここはね、ちょっと慎重に行かないと、多分なんか一番厳しい。流れじゃない方の枝だから。あそうですね、短くっていうことですね。はい、小さくしたい。短く小さくしたい ここはできるだけ、たみ込む。で、最後は手前に持ってくると。この感じで。ここで一回曲げて、はい、またここで曲げて、た、たみ込んでるってですね、うん。はい、で、最後は、これは前の方に来るように。やって、ちと小さい、小さい枝は針金かけていたんで、このちょっと上に乗っけるような感じで。うん、後で、こう、下のやつはね、ちょっと取っちゃえばいいんで。 ちょっと今気になってるのは、こっちとこっちが今並んじゃってるんで高さがど、はい、っちか段差つけたいってありますね、うん、とりあえずいらないやつを排除していきますね、はい、あと今度これですよねこれを下ろしていくんで、うん、こっちはどこ行くのって話ですね、はい、それが頭とかなのかなとかちょっとああええー、きましたねこれ天神でね、まあ、天神あやるかお 採用<笑>採用ですねそれねなんかちょうど良さそうな位置にあるなーってそうですねさすがそれやりますかこの辺がね少しガランドになりそうなんですねそうですね、えー、もう一本ぐらいあるといいですよねそうそうそうそでそれ、ね、これあるんだけどこれよりも上に位置にあるっていうのはおかしいんですよ ね, すね100ならぴったりでしたね100ならですね、うん、そうねそれやるかそしたらそしたら ちょっと楽なんですよこれを頭にするとそうですね楽そうでいくとね で, でも高さ的にそれでいければもう必要な枝ありますもん ね, ねああそしたらね8ンチになるもういきますか、まあ、陣, 陣入れたらえっ 陣, 陣入れたら超えそうですけどう、ね、んそうですね二つやっぱりこことこここはちょっとフライヤーで、はいきそうな気がしますねいきますね 頭を下げるみたいな感じ、ね。頭を下げる。うん。あとやっぱりこの空間が嫌なんですね。うん、こ, このね。プロやんないじゃないですか。ああ、そうですね。こんな時間かかること一個の気にかけれないじゃないですか。そうそうそうそう。そうですよね。我々趣味家のね。趣味家の醍醐です。うん。ひさん当時の人じゃないですから、ね。じゃない。そうそうそう。完全勘違いしてるい。そ う, そうらしいですね。<笑><笑>当時の教室に通ってる人ですね生徒ですの で, です、普段はサラリーマンをしてます。 そうついでに言うと LINE とか、まあ、携帯は工場内で申し込み禁止なんで日中はなかなか見れません、はい、ということを言うとかないと昼間は返事が遅いとかになっちゃう<笑>こんな感じでギュッと邪魔なんだけど小宮さん結構やってましたねあのやる時にこ う, いう枝をキュッと上げたりなんかして、うん 簡単なお昼ご飯も終わりました。あ、本当。さすがですね。何ですか<笑><笑>あそこ我々食べてないん、ね、です。あ、ちっと、ね。あ、隙間空いただいぶ。<笑>んと畳み込みたい病ですよね、うん。ここにぶつかっちゃったんですね。 え、ね、えなんで、うん、ここここにぶつかっちゃったんで、はい、こいつ少し前にしてこれも下げていこうと、うん、やってますもうちょいかなちょっとこのねいいとこ消えちゃうんですけどねその分畳み込めるんでもうちょいみみ、はい、さあそうしますかじゃあこれで頭作ってけん作ってうん なんかこうなるとねもうちょっとこう畳み込めそうな気もするんですけど、うんうん、枝がもう多いんですねここねいらないん で, んで、ねえー、あの半径外は逃げみたいな逃げみたいな言ってたじゃないですか<笑>はい、はい、天神も逃げかなと思った<笑><笑>気もしますよね<笑>気もしますねこうなると畳み込みたくなる気もするんだよな天神ってねそ、ね、そうそ う, そう楽なんですよね ただね、角宮さんも言われてたし、うんえー、とここの会長さん元会長さんも、はい、生徒会の会長さんも昨日言ってたんですけど、うん、やっぱり心拍はシャリとジンだってまあそうですね、うん、シャリとジンなんでだからやっぱりジンはね作るとい い, いいんですよね、うん、とりあえずこれで作っちゃいましょうかここは本来はダメなんですけど、うん、多分この辺のこの辺の空間を埋めるという意味でこれ辺ですねこれ裏ですねえっ、ー、とちょっと一回整理整理しましょうしえっ、ー、と頭はこれで作りましょう これで作るはい。がっそうです。こ れ, これ頭を作って、はいはい、でこれを、えー、っと位置は高いんですけれども本来はダメですこの頭よりも高いんで枝として使えないんですけどとりあえずのと今ここ辺を埋めたい裏のですね、はいえー、そのためにこのら辺を下げていって振っていこうと。はい いうことですね。その上親父にしちゃう。うん、その上親父ですね。だから、人にするために、あの、このまま、曲をつけて、葉っぱも、つけておきましょうか。変な話。ええ。そっちは表になれば。あ、これが頭にもなる。そう。もう、すごいですね、Q、さんね、発想が。<笑>すげえ褒めてくれます。<笑>なりますね。あ、そう。あ、それいいな、表裏。まあ、ね、後で。うん。 変えることはできそうです。そうですね。できる、できる、できる。では。では。ええー、どっちも見えるようにしよう。っていう落ち着き方で、えーとえー。ということになりました。はい、よく。あるパターンですね。<笑><笑>そうそうどっちも見えるは逃げたみたいな。逃げだみたい な, <笑>たなる<笑> ね, ね。名目に表裏なし。という言葉がありながらも、実はこう決めきれない。うん。 というところの右の言葉ですよね。いの言い方をすれば保留、えー、保留<笑>そうですね将来どっちかにそうそうそうどちらも行けるように行けるようにということですねいこで。これ息になりますよね。これは面白いでしょうね。今日は想像以上だったなぁ、うん。これでコンパクトにね。こ、う、れ、ん、シャリなんか入れたらいやマキですかみたいなねなりますよね。変な話。 この木を買ってきてき、うん、年で完成できるじゃないですかできちゃうんですね。ってなると初心者でも全然余裕だしあそうです、ね、変な話高齢の方がやっても完成まで作れるって聞って少ないじゃないですかそうで す,、うん、そうですねもうボケ防止にねボケ防止に<笑>違うか<笑><笑>そ目的が違う<笑>面白いよなこれじゃこれどうしようかな葉っぱ取っちゃってもいいんだけどな幹向いてないですけどね幹向いてないですね上だけ うん、いいですかね、まあちょっとうん、まだ向かない方がいいですよ ね, いいすよね、うん、そうですね。あのまあ太るかもしれないしあの癖をつける意味でもはい。えー、っとそうですね今日は展示も見れません展示も見れません太ったら楽しみということ で,、うん、そうですね。あ針金もう巻いちゃってるしそうですね形も作りたいとはい。これもじゃあ続きそうですねえっていうか続きものがいっぱいあるんすか ね, あこれねこれ続くんじゃないですかね れ割れてもいいと思うと結構気が楽ですよね。<笑>天神はね。やっぱひねった方がいいんですか？天神にするところも。うん、そうですね。ひねってもしかしたらこういうね螺旋状のやつができるかもしれないんで、こ, この辺持ってぐっとひねって。この辺は太ってあのー、ほとんどでも神ならないと思うんで、すけどとりあえずつけといて太らせておきますね。<笑> はい、ということでとりあえず針金かけ終わりまして、はいえー、静止っていうのが終わったところですね、はい、一応正面はですねこのこ辺に持ってきました、はい、8センチぐらいの幹を曲げて一番はやっぱりここを地べたにつけたことで、はい、全体がこれだけの幅になったってことですよね、はいはい、で要は太く見せると、はい、でこれがやがてもしかしたらこの辺から根が生えて 来るかもしれないし、はい、幹が太っていくと、それだんだんだんだんこう癒着していって、うん、まさしく幹のように見えるというところですね。うん、まあ、これもちょっと私のいつも作り方になっちゃうんですけど、やっぱりこう幹数字を見せたいんで、はい、とりあえず幹が見えるような感じで、はい、この辺は頭にしてで、これはもうじですね。完全にジンになります。ということで、ここえっ、ー、とこれが今何 cm になったのかなえー、どうでしょう？ なんかあんまり上がってないか、あ、でもここですもんね。そこ八センチ。八センチぐらい。ですかね。うん、最初十六センチあったやつが、八センチで、できたと、いうことと、もう一つですね。二度美味しい。両面。両面の、ここら辺が正面でいいんじゃないかと思うんですけど。ここら辺の幹も、見えるように、えー、頭を作ってですね。えっ、ー、と今、まあ、どっちになるかわかんないんですけど、両方楽しみながら、やっていこうと。 いいう感じでですすねねねこっちも、ね、ミキの動きが面白いんですよ、ねうん、だからちょっと最初幹がまっすぐの方が針金かけたいよかけやすいよって言ったんですけどう ん, うーんまあ幹曲がってんのもんやってみるとなかなか面白いかなっていう感じはしましたっで、ね、そうですね。まあ、あと天神はえっと太らせていってどっかでも抜いちゃうんで<笑>とりあえず癖づけみたいな形で曲はつけてますけども、はい、あまあでもあった方がいいかな天神もね。 盆栽は斎藤陣だということなんで幹場、うんうん、芸に関してはこんな感じですかね、うん、とりあえず畳たたんでた畳んでできるだけくっつけてそうです、ねうん やっぱシャリですよね。ここにシャリ が, ャリが入ることをするんですうんそこがねそうそうそうやっぱりこう出てる外側のところをね、うん、板シャリにザーッとなっていくと、うん、まあそういう木もたくさんね川宮さんとかで見てきたん で, で、ね、なんとなくそういうことを将来イメージしてやると。でやるのは6月ぐらいでもいいよっていう話だったん で, で,、うん、でシャリは。 れるかなうんでもちょっと戻っちゃうかもしれないですねまだそうですねうんだから食い込んでもいいんでむしろ逆に食い込むぐらいの方がちょっと太りますから、うん、場合によってはもう少し1年とは言わないですけど来年の秋ぐらいまでこのまま置いといて太らせて肥料をいっぱいげてですね太らして形をつけてというところですかね曲付けをしっかりするとなるほどまあ別に冬だって剥いたって構わないんで、うん、針金外して、えー、とシャリを。 うん、秋から冬に、あの6月7月はむきやすいっていうだけの話なんで、うん、冬ぐらいですかね11月12月ぐらいにもう一回もしかしたらシャリを作ってあの針金をもう一回かけ直すかもしれないですねそれまではしっかり培養と。これ人 ってうくっついてきたらもうやばいです、ねうん、やばいですよね、たまにみたい な, な。よくありますよね、でも、うん、もしかしたら、こうやって作ってるのかもしれないですね。ねえ、こんなねじれたやつ ね, ね、よく商品盆栽でありますけどね。将来楽しみな。楽しみになりましたね、8センチですから、まだね、うん。うん、楽しみです、普通に。はい、えー、っと。えーっと <笑><笑>まあ、かごみやさんのところで勉強してきたという。そうそうまあ、それをいくつか、あの、今日ね、自分でやってみたっていうことですね、うん。大満足。大満足で す, です、ね。良かったです。はい。なんか、ちょうど、かごみやさんの感じもあるし、ひ、え、る、ー、さんの感じもあるしっていう。そうですね。ちょっと、これの三木見せるのは、私、流かもしれない で,、ね、そうですね。非常に面白かったです。まあはい、はい、ありがとうございました。でも、お腹ペコペコ。なご飯します、はい、はい、はい、ありがとうございます。